おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね。はい、ということで本日の動画はね、最後に告知がございますので、ぜひそちらもご確認ください。では、時を戻そう。チャレンジメニューとかデカ盛りで以前からお世話になっている柏のどんぶらこさんから新メニューをね、いただきました。というのも、 夏に向けても多分限定っぽいんですけど、冷やし混ぜそばになるものを自宅にね、送っていただきまして、今日はこちらをいただいていきます。トッピングとかね、いろいろあるんで、作りながらおいおい紹介していきたいと思います。まずはね、麺を茹でていくので、また今日も文うちゃんにお湯を沸かしていきます。油とかね、お肉を温めるための湯煎用のお湯も別のお鍋で沸かしていきます。で、湯煎するものなんですけど、 まずこちら、これ、鶏チャーシューですね。これを、こいっこちらの油も湯煎していきます。いはい、今、お湯が沸きました。でね、先ほど湯煎してたお肉と油なんですけど、今回、冷やしなんで、そんなに湯煎はしておりません。あの表面の油とかがね、溶ける程度なんで、まだ塩は全然冷たい感じなんですけれども、鶏肉と油ですね。 それでね麺を茹でていくんですがこんな感じでございますめっちゃある豆乳<笑>とでちょっと茹で時間は特になかったのでなんとなくいい感じに茹でていきますこんな感じで OK でしょうほい<笑>はいははい よくね、流水でぬめりをとっていきます。はい、麺は OK と。そしたら最後に盛り付けの準備と。まずは、アーモンドペーストのタレみたいなんで、これをね、先に器に入れていきます。よで、ここにね、この油の溶けた液体部分だけね、絡ませていきます。で、ここに麺を投入して。 一旦混ぜていきますここにトッピングをまずはこちらを真ん中にドドンとお肉をジュジュルッと上にかけてニラをかけて油どううかけよう難しい油をじゃあ端っこにこうでろっとこんなのもありまして。 彩りがいいねこちらのにんにくをよいしょで最後にねこのカットレモンですねよいしょよいしょはいとこんな感じでいかがでしょうかめちゃめちゃ綺麗、夏らしい早速ねこちらを食べていこうと思いますはいということで今こっちに移ってまいりましたやっぱ、ね、うまそう 早速食べちゃってよろしいでしょうか<笑>。よっしゃいただきますと。じゃあまずそのまま麺だけで麺麺おおいいやじゃ。 うまっ。これはうまい。これはうまい。ちょっとこの鶏肉も。うん。うまい。 めちゃめちゃいいちょっとこのタイプの混ぜそば食べたことないかも一回全部混ぜましょう具材と油とニンニクとすげえよいしょよし全部混ぜて あ, あ一気に二郎っぽくなったうまにんにくも油も結構な量あったんでやっぱりそのこんだけ野菜があったりしても重さに負けちゃうかなと思ったんですけど全然そんなことないそのアーモンドの香りも相まってなんかね罪悪感がない うんうまちょっとこれレモンも絞ってみよう ああめちゃめちゃ好みこれうまうんま<笑>、うん、アーモンドとレモンとまあ、こんだけ野菜もあってね絞るとねあのエスニック料理っぽい風味になってくるでただにんにくと油があるからねラーメン感っていうのかな そういうのは損なわれずにエスニック風味がね加わってくる感じこれめっちゃうまいこれならね脂っぽさも全然気にならないし、ね、それこそ無限に食べれるうんこれは無限だ。 ちょっとねマヨネーズが合いそうな気がするんでこれを購入と、うん、これ絶対美味しい絶対美味しいよいしょよいしょうん うんちょっともう我慢できないでございますうんダ めめちちゃゃ<笑>うまっ、うん、以前ねあのお店の方でいただいたメニューはチャレンジメニューのやつとカレーラーメンなんですけれど、まあ、どっちもね基本的にあの二郎系のラーメンなのでかなりねがっつりとした2杯だったんですけど、まあね、これは全然系統が違うでも完成度が 半端じゃないめちゃめちゃうまい、うん、これ合うのかな、うん、あれだなよっしゃ痛い<笑>痛いこれ持ってきたんですけどこれナンプラーエスニックといえばと思ってこれ絶対だと思うんですよこれち ょ, っとちょっとこうさささっとさささっとあっ香りが一気にエスニックレもン。 し っ, かり絞ってよいしょ あ, ー<笑>うわーあーめっちゃ合うこれ。 大好きだけけどしばらく行けてなかったね太陽を思い出すやっぱりナンプラー入れると一気にねエスニック感も増すし味付けとか具材もかなりねそっちに近いものではあるので合わないわけがないただもっとねエスニックっぽいっていうかタイっぽいみたいな味付けにするんだったらナンプラーにねちょっとお砂糖入れたりするとよりね近い味になるかもしれない。 ほほほあーもう匂いがうまいもんなーこれはうまいよもうなくなっちゃうなくなっちゃうはあ うまかった、うんうん、<咳>はい、ということで今すべて完食いたしましたごちそうさまでした はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。今回食材をいただいたドンブラコさんが、今後ね、ラーメン等を販売するネット通販サイトを立ち上げるそうです。こちらの事業展開については、6月の29日からクラウドファンディングを行う予定で、購入者特典と内容の詳細については、概要欄記載のページにございますので、気になる方はそちらもぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。